俺、駅のホームから線路に落ちてさ死んだと思って気づいたら12年前の自分になってたタケミチ君はタイムリープしたことで今を変えたんです君なら姉さんを救えるトンギングフォクソーゼーエンデマークス